やっぱりね、1人だし、翻訳じゃないから、裸で入りたいので、ちょっとタオル、取っちゃおうと思います。 皆さんいいお湯入ってますか温泉はつきですということで今日は黒船ホテルさんに行ってきたんですけど露天風呂付き客室に今宿泊してるんですけどなんとですねその露天風呂にいるんですがこんな感じこ露天風呂すごいでしょでもですね露天風呂の前はもうこんな感じですね海ですぐ目の前には 人がいるんですね<笑>なのでだいぶ丸見えで露出状態ですが<笑>入っていきたいと思いますはい、ではかけ湯しなきゃねよいしょかけ湯からいるかな私いるかないるね、かけ湯からしていきたいと思いますかけ湯はね、足から、えー、たくさんゆっくりかけてあげてください心臓に遠いところからかけますたっぷり 時計をね、足にして、この後に心臓にしたいところにつけてきます。すごい丸見え、ね、やばい。つけ終わり。 こんな感じです。はい、こんな感じ。めっちゃ一人。<笑>見て、ほら。こんな感じでですね、結構めちゃくちゃ広いですね。何人ぐらいだろう。多分ね、どうだろうね。三四人ぐらいは軽く入れると思いますね。こんな感じ。こんな感じです。 でねほらあ、ほら黒船の人帰ってきた黒船がわ<笑>かるそこに黒船写ってるんですけどはいおかえりなさーい皆さんおかえりなさーい<笑>はいぐらいねすごい近いですね多分向こうからも私丸見え丸見えだから暑いな何かほら船の案内聞こえるでしょありがとうございましたって言ってるレベルレベルで近いでですね こ, こ こうやってね、湯、えー、が常に流れてきている状態ですね。あ、そうだ、お部屋も見てもらおうかな。部屋が、分かりますかね。ほら、こんな感じ。え、私の後ろ姿映ってる。え、で前からは黒船の人がめっちゃいる。<笑><笑>あ、恥ずかしい、どうしよう。だほ本当お部屋からこの露天風呂が見える感じになってますね。素敵でしょこんな感じ、露天風呂。あ、こっちの方がいいかな ちょうどこのさ湯口が見えていいかも。はあ、ど, うどう？外的、贅沢。一人でここはねちょっと贅沢だなって思う。贅沢でしょ？なんかやっぱりね、うん、一人だし、本浴じゃないから裸で入りたいので、ちょっとタオル取っちゃおうと思います。 の全体図ですこんな感じ広さこんな感じです黒船さんが見えますね本当近くにあるので本当に丸見えですという感じ見えない見えないはい、ということで次が 露天風呂から内湯に入っていきたいと思います、うん、ここだらだら